それででスンンジョっンンってって言んですねで中国人とかあの台湾の人はスンジョンさんって言った方が通じるの で, で中国人はジョンサンルーとかジョンサンナンとかって、ね、あると思うんですけどそれ全部このスンジョンさん要するにソンのことです意味、はい、じゃあスンジョンさんシャインさんって言ってみますね<笑>おいえシークファ ン, ン, ンちょっと飛ばしますねこの後ね日本人が出てくるんですよ 原来不过就是人们传说中的那个孙大炮吗<笑>刘一先生你说的对但是我要告诉你孙大炮这三个字孙大炮的三个字绝非绝非贬义贬义那难道是褒义吗那难道是褒义对对济公啊济公济先生说过那段恋恋恋宮崎先生这个日本人 で宮崎さんんいいうのがいるんですねこれはこの歴史的 な, にな史実ですこれは本当の話なんですねで宗宗旗先生は孫中山先生孫中山先生在宣传革命的时候宣传革命时候他的威力他威力自称是一面大炮これでこの人があのその宮崎さん 宮崎さん、日本語では宮崎さん。中国で言うとえ宮はコンコンチですね。コンチじん、コンチじんです。です、コンチじんです。書いときますね。ポンチ。チはこれだと思いますけど。じんはくんていうのは日本語のくんと一緒です。ポンチ、あいやポンチ宮崎。 宮崎君、こっちかな。何や君。これは、君っていうのはあの偉そうに君って言ってるわけじゃなくて、あの親しみをこけて君って言ってるんですね。あの中国で君っていうのは、そういう意味です。こんチューあっ、コン君って言ってるけど、コンチく君。 お日本語だとさ、日本語で言うと多分こういう皆さんのイメージだと日本語、なんかこういう人がすげえ部長で偉くて、まあ確かにそういう風に見えるかもしれないけども、ゴンチくんって言ってるけど、そうじゃないんだよ。ゴンチーさんです、これ。はい。で、こっちの方が偉いんですよ。あまあ偉いって言うわけじゃなくて、ま あ, あ対等なんですけど、要は親しみも込めてで、ンジンって言ってるんですよ。ここはね、だ多分日本語のくんっていうのちょっと意味、ニュアンスが違うんです。まあどうでもいいですわ。 で、ジンが出てこないんだけど、なんでだろうね。コンティチンジン、ジン、ジン、チンじゃないよね。コンティチンじゃない。はい、チあれ、コンテあれえ、なんでほんちんン、ジンでしょえ、なんでえ、ジンはジンでしかないですけど。なんで出てこないのジンかまあ、ほんとね、ピンがほんと、ああ、そういうことか、ジンだった。ほんとに。コんティチン もうね、陣なのか陣なのか分かんないよね、なねまあ、どうでもいいですわ。で、これ宮崎さんです。宮崎さん来ました。で、ファンシンっていうのはこの人がファンシンだ。こう、こうし、日本語で言うと、こう、あれこうだよね。これ、こ公共だ。こう、こう、こう、こう、こうか。こうほうだね。なんか変な発音だね。ファ ン, シン、安心、来て。え、うん。 どうぞって話で昆虫人っていうのはもうね昆虫人昆虫人って言ってるでしょもうこれでわかると思うんですけどもう人っていうのは要するに日本語でもある程度君主の君ですからあのもう偉いんですよで、うん、君が谷の君もそうでしょ君が谷の君も要するに 君って日本語でもそうですけども要するに天皇に対して言ってる話ですよねだから君っていうのは本来はすごく偉いくって親しみを込めているっていうわけであってだってこれ見ても映像見れば分かるけど昆虫人って言って挨拶してるわけですよだからもうすごく親しい中の言い方なんですよ「チンっていうのは、ね、ンチンジュで「ファ ン, ュンチンってお互いに「んって言ってるでしょつまりお互いに親しい中で尊敬をして いうとつけるこ前どっかで言ったことですね。ファン・ズン・ゃんのシェンシェンっていうのはこれは普通に言う意ないないね、三男っていう。ファン・ツン・チ今在外面等身な。ああ、ってころで外にいますよ、じゃあ今行きましょうって言ったよ。これどこだろうなフォン・チュ・ジュン。 を探知ししまた要するにイン度もねあの、目撃されてねあなたのことをね言ってくれてたんですよでこれはファンシンでファンシンとツン・ジョンさサヒス孫文ファンシンと孫文ンンが初めて会うこの瞬間なんですねここ日本ですつまり何度も言ってますけど侵害革命っていうの舞台裏っつうのは日本なんですよ諸先生志向高原美若坦 现今东西洋中国都无人现今东西东西东啊现今东西洋中国都无人能比能比过于了过于了过于了过于了不不真的生于知哪是那是中国ですね真的生于知哪 でこの頃は「ジーナ」って言ってるんですよ普通に。例えばあのえっ、ー、と誰だったかなえー、っと日本で